演武開演開どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら道島、うん、ロールと大阪のテニロールを食べたいと思います大阪を中心に展開されているお店なんですねでこの2人目めるケーキるんですけどちょっと状況的に取れそうになるこの2人に代表していただいてまいりました で, ではチャンネル登録よろしくお願いします こちらの、坊島の、働いてましたよ、なんか、これ、ちょっとフォークがないので。ちょっと、あ、う、の、ん、お<笑>見苦しいんですけど、このまま行きたいと思います。では。いただきます。ふんわり生地のさっぱりクリーム、さすが看板商品ですね。で、それ、にチョコレートが入ると、その濃厚さも加わって、本当にすごい。 のクレープががす心配なていいですねしかもビーがたっぷりとねいいこのミルクレープもっと増えてほしいなこのミルクレープ噛んだ瞬間に生地とクリームがすごいこれだけ食感が足りなミルクレープってなかなかないような気もする リーすごすと大阪駅限定のプチシュークリームとザラムの食感がいいですねスーパーから売っているプチシュークリームとは全然違います今見られたた栗大好きなのでこちらのモンブランも気になりますと思ってかぶりついてみたら栗だけじゃなくて下は俺もイチゴのタルト高すぎタルト生地まで一気にいけないせっかくサクサク生地で好みなのに同時に食べたいなあすこはフルーツバルフェ スパイスクリーンカスタード濃厚で一番下にはあまりカフェでは見ない何かが入っているでもこれ何なんだろうれ な, るなやっぱりこれが美味しい最初に食べた2種類の堂島のオールはどちらも生地がふんわり。 クリームがさっぱりしていてそれでも濃厚なうまみもあってさっぱりだし濃厚というなんかちょっと矛盾した感じもしますが味わいですねチョコの方もパウダーのほろ苦さチョコの濃厚さがクリームぴったり合ってて絶対おいしかったですがドナムクターの生地が美味しかったので、ね、チョコは入っている入っていないとはどんどんこちらのペーストが好きだけやっぱり看板はおいしいですねでその次に食べた包み焼きのいや包みクレープ包みクレープは巾着のような食べやすさで 中にはクリームやフルーツがしっかり入っていてもうちょっともちっとした弾力もあって美味しかったですグレープとして考えると包み焼きなのでこぼれなく て, もなくていいですねというわけでこちらもペースを出していたきますその次に食べたいちごのショートケーキはシンプルながらもいちごの甘さをしっかり感じられてホワイトチョコレートの甘さもあって美味しかったです一口で食べやすいサイズでもありましたのでその点も言うんですね なののででこちらのペースです、ね、その次のミルクレープは結構重量感があって噛んだ瞬間にクリームが口の中でぶっと広がってきてたっぷりのクリームと生地の食感を堪能することができました生地もしっかり食感を感じられましたのでこちらのペースとさせていただきますその次に食べた小さなシュークリームあれは大阪駅店舗の限定の商品です ちょっと小さめで一口でパクパク食べられるプチ臭なんですけどザラメがあるので食感も感じられていわゆるスーパーで売ってるようなプチ臭とは違った美味しさがありましたなのでザラメの部分、うん、プラスしてこちらも定食のスープす。その次に食べたモンブランは上の方がモンブランになっていたけない下の方は抹茶プリンプリンゃないクリームとノールになっていて上の色下の輪で感じることができてとっても美味しかったです 栗, の栗も抹茶も大好きなのでこちらもこちらのケースです今まで食べたモンブランの中で一番だったかもしれませんで3位その次に食べたのはいちごのタルトだ いちごのタルトは上の方に置ける。いちごがちょっと物足りないかなと思ったのです下の方に置かれた時、じゃあ私好のサクサク感でしっかり噛みながらいいですね。ただ、ちょっと同時に食べるのじゃきついかなという部分がありましたので、こちらを転送とさせていただきます。ちょっといちごは上に盛りすぎてるわけですね。そして最後に食べたタルフはしっかり。 フルーツの酸味が口の中に広がってきていてプリンも濃厚そしてクリームが入っててしっかりさっぱりしてるだけでな下の方に普通のパルメだとあんまり見ないなんかアーモンドというかケーキの生地というかそういうのが入っていてそれもまた美味しかったので夏にじょのパルメとはまた違った良さがありましたというわけでこちらも点数とさせていただきます、うん、少々品のない食べ方になってしまったのは本当に残念に思いますねやっぱり忘れ物はしないようにしないと本当に大切ですねシェック というわけで少々お見苦しい部分になってしまった方がおわ申し上げますケーキは本当に美味しいですからねというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部減塩パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします